こんにちは。Java の This によるアクセスについて説明したいと思います。このような原理があります。メソッドや属性はクラスに属します。メソッドの中のプログラムは、そのメソッドが 所, 有所属するクラスの属性やメソッドへのアクセス権がある。 とい う, ふうに考えます。で、このような原理があるということを今から実際のプログラムなどを使い確認していただきたいと思っています。よろしくお願いします。このように属性やメソッドはあるクラスに属しています。X、と、y、とカラーとボールは、 クラスボールに属していると、まず思ってください。そして、このボールクラスに所属するメソッドの中で、属性にアクセスしたいときには、this を使うと、えー、いうことなんです、えー。ここにその説明を書いています。もう一度申し上げます。メソッドの中で、このメソッドはボールクラスに所属するんですが、 このボールクラスが持つ他の属性などにアクセスしたいというときには、this plus dot という書き方を使い、this.x, this.y, this.color というような書き方で、えー、アクセスすることができるというようになっています。で、この知識を使い、えー、今から実習として簡単なプログラム実習を設けていますので、まずやり方を説明し、 実演を行ってみます。this によるアクセスをより理解しマスターしてほしいと思います。ここでは、ボールクラスの this とというメソッドを、えー、作っています。このメソッドの中では this.x plus this.y -this と、えー、いうような式を書きまして、このクラスに属する 属性 X と Y にアクセスしてみたいと思います。で、足し算して、リターンで返す、えー。というふうにしておきます。そして、別のクラスの中では、a.dist と書きますと、オブジェクト A の dist というメソッドを呼び出すと、えー、このプログラムが働くわけですが、この中で dist.x-dist.y と書いてありますので、1たす2が行われ、3が え、表示されるというところを見ていただこうと思います。こうしてみますと、えー、属性やメソッドにアクセスしたいというときに、this. というふうに書くという場合と、えー、オブジェクト名 A や B などをか書いて、a.dist というふうに書くという場合の2つがあるというふうに見て取れるんですけれども、えー、先ほど申し上げたように、 あるメソッドの中で、あるメソッドの中で、そのメソッドが属するクラスの他の属性などにアクセスしたいときには実数を使う。で、これは別のクラスなんです。このクラスの中で別のクラスのメソッドや属性にアクセスしたいときには、オブジェクト名を使うというように、 考えてほしいと思います、えー。このことについては、えー、今後も、えー、時々使っていきたいと思いますので、今日の実習も行っていただいて、そして次回以降の別の、えー、資料での実習などでも慣れていき、えー、よりマスターしていくというふうに考えてほしいと思います。では画面を切り替えます。 ジャバチューターの画面です。この資料の一つ前の資料で、えー、このような実習を行ったと思います。で、その時のプログラムをそのまま使っていきたいと思いますが、えー、ちょっとした追加変更を行っていきます。資料にある通り、public, double, dist, ッ return, this.x, this.y というように、 書いて、新しいメソッド dist を増やしました。次、えー。この別のクラスのメインの中に一行増やして、えー、ちょっとした確認表示を行いたいと思います。資料通りにシステムアウトプリント f、えー、ト %f は不動小数点数の表示として、a.dist です。では、実行してみたいと思います。 ビジュアライズエグゼキューションをクリック。画面が変わりました。実行開始したいので、ラストをクリックします。えー、そうすると、オブジェクト2つができて、えー、このような表示が増えています。3という表示です。1と2を足すと3なんですが、えー、このメソッドの中で、Return this.x 足す this.y が本体式。で、この dist というメソッドをここで呼び出しています。 A というオブジェクトのディストを呼び出すわけですから1たす2が行われるわけです確認のためにほんのちょっと書き換えてみましょうこの A のところを B に書き換えて実行してみましょう画面が切り替わりましたのでまたラストをクリックしますそうすると今度表示は7です3と4の立ち算 B.dist と書きますと 3と4の足し算が行われたということを見ていただきました。以上、This による属性のアクセスについて、えー、実習を設けました。えー、皆さん自身でもぜひこれを試していただいて、えー、より深くマスターしてほしいと願っています。どうもありがとうございました。